残年随い組、銀髪先生じゃあ最後に、20周年でやることを決めたいと思いますお前ら、好きなのを選んでいいぞえアニメ化って書いてない何？聞いてないよつうかお前は誰なんで俺はここに座ってんのまず、これね、みんなでキツネダンス流行ったよね 先生、やっぱり、流行りに乗っかるのが一番だと思うわけよ。いやいや、流行りってもう完全に乗り遅れてるよ。はい、で次。スパイとか、呪術師とかに転職。もういい加減ん、よろずやとかいう地味な設定にも飽きられてるじゃん絶対。ネタ広がらないじゃんおい、何ぶっちゃけてんだよ。つかそれどうでもいいからアニメ化って何なんだよ。まあ、決め台詞も必要だな。ブラボーとか、パワーとか。分かりやすいのがいいな、知らんけど。 はいじゃあまぁあこんな感じでおいー何一番大事なとこするして終わらせようとしてんだよでまたアニメやるとしてそれえもしかしてお前が<笑><笑><笑><笑><笑><笑>じゃあこの俺。 銀髪先生のアニメ化に決定しまーすマジでかっつうことでお前ら全員続報を待ちながら廊下に立ってなさいえっの出番は